僕はフランス人じゃない それをやめて欲しいですカリビ海から来たフランス人のジョアンですそうですね日本で僕はフランス人って言ったらみんな結構びっくりしますねとか信じらないぐらいですねでみんなの気持ちわかりますねフランスの映画とかみんなが持ってるフランス人のイメージは白人の人とかおしゃれの人とかでも実際はみんなが持ってるイメージは現実と違いますだからこのビデオの中でフランスの多様性の を教えたいいと思います。実際は3つの理由がありますまずは海外でフランスの量がありますあとは外国人だってもフランスに生まれた子供はフランス人ですで3回目は外国人はある条件を守ったらフランス人になりますだからこの3つの理由でフランス人の中でいろいろなタイプな人がいますでそれはこのビデオの中で説明したいと思います 一番目のポイントなんですけれども海外でフランスのヨガ。 あそこは住んでる人はフランス人です。その漁はフランスの漁になる理由は昔はフランスは探検の時期がありましたね。でその時はフランス人は船に乗っていろいろなところに行って見つけた島とか見つけた漁を征服しました。で今までそういう漁はフランスの漁になっております。あそこはみんなフランス語を話していますで。やっぱりフランスのところにみんなの文化 は少し違うんですけれども、最終的にその量でも言語でフランスの文化も広がっています。その量はカリブ海、平和アフリカのところでもあります。例えば、ラグアドループ、ラグウアン、ラマーティニック、マヨット、ラノーヴェルカレドニー、ラポリネス、ラレユニオン。 センーテレミセマテセピアリ・ミクロテル・アストラル、エントアティ合計は12フランスの量がありますね。だからその人たちはフランス人っぽいじゃないです。肌の色とか見た目でもみんな違います。でもみんなフランス人です。で、ジョンはそういう量から来ましたね。 2番目のポイントなんですけれども2人の両親が外国人だとしてもその子供はフランスで生まれたら フランス人です。まあ条件があるんですけれどもその子供は5年間ずっとフランスに住んだら18歳の時にフランスの国籍が欲しいって言ったらフランス人になれますっていうことでそういう場合は多いんですね外国人がフランスに来て必死に働いてであとは子供が生まれたらその子供はフランス人になりますどんどんフランスの人口が変わっていますそれはいいことか悪いことはこのビデオはそういう話じゃないんですけれどもただどんな にフランスの人口が変わっていますとか何でフランスで多様性がありますかを説明します<音楽> 3番目のポイントなんですけれども この場合は外国人だったら何年からフランスで働いていたらそしてフランス語も話せたらフランスの国籍が欲しいって言ったらフランス人になりますあとは国際の結婚の場合は例えば男はフランス人だったらで女の人は日本人だったらでも何年間から一緒にフランスで住んで働いて で日本人の奥さんはフランス人の国籍を聞いてフランス人になることがありえます。あとは義子の場合はやっぱりそういう子供は他の国から来てるんですけどその子供はフランスで育っていたら18歳の時にフランス人になるか決めることがあります。 できますでやっぱりフランス以外にアラブの国とかアフリカの国とかフランス語を話している国は多いですからみんなはフランスで働いたいなと思ったらフランスに来て頑張る人も 言いますということで日本みたいにフランスの人口は本当に違うですからジョアンみたいな人とか多分アラブっぽいとかアフリカっぽいとか外国人っぽいな人はフランス人でいることがありえますのでぜひぜひみんなえっ 普通にフランス人かを聞くときに注意しましょう人の気持ちを傷つけないようにしましょうこのビデオ少しでも勉強になったらぜひぜひコメントの中で知らせてくださいそれはあっビデ